百週武道部店の動画。ついこの間本当にあった話です。A 君は高校3年生、剣道部だった A 君は今年は就職活動です。いよいよ就職活動が始まりました。書類選考一時審査は無事通過。次はいよいよ面接です。結果は見事通過したそうなのですが、採用担当者が言うには採用された理由は A 君の礼にあったというのです。 剣道をやってる A 君ははイが他のことは全然違う私も面接官をやって何百人と見てきているが面接時に生徒さんがするレイというのはやはりどこかつけ焼き場的なところが多いレイが体に馴染んでなくどこかぎこちない面接のためには慌てて練習したのが見え見えなんだその点 A 君ははイがしっかりしている 社会に出たら挨拶や礼儀などはとても大切だ。その点で A 君はすでに一歩も二歩も周りの子をリードしているんだよ。A 君は剣道部でも地元で優勝するなど活躍したそうだが、私は A 君の剣道を見たことがないが、A 君の礼を見ただけできっと正々堂々とした素晴らしい試合をしていたことが想像できる。やはり剣道をやってた頃は違うね。ぐわハはハはっ は, っは。 こんにちは、百州ブローでのぬがでーす。やってますかうおーからの引き面。今日は一番基本に戻って、正しい礼のやり方、やりましょう。立ったまま礼をします。 立礼って言います。剣道っていうのは相手がいるからね。相手がいて初めて成り立つ。だから、自分一人稽古や試合で勝って、相手のことを見下して、うわーやったー見たかーってやってるっていうのは、これはもう剣道じゃなくて、ただのもう棒で相手をぶん殴るっていう暴力になっちゃうんだよっていう話。剣道はそうじゃない。自分が上達するのも上手くなるのもみんな相手あってこそ。だから、相手にちゃんと感謝の意味を示す礼をしましょうっていうことなんです。 じゃあ早速だけど立ったままする例ね立例って言います立例には2種類あります知ってるかな2種類あるんだよ1つは親善神棚がねどうであれば親善もしくは正面もう1つは神座の先生方への例でもう1つは実際に稽古するとき相手がいるときの相互の例 この二つはやり方が違います。言える人、違い言える人。じゃあ、どこが違うかっていうと、まあ後からやり方説明するんだけど、まず二つ大きく違うところがあると思ってください。一つは、このレイの角度。角度が違います。神前神座正面へのレイは30度ですね。どっちかというと深い。もう一つ、相互のレイっていうのは15度でいいです。15度。 そしてもう一つ違うところは目線が違うんです親善、神上座正面の礼ていうのは目を伏せます目を伏せます見てないでしょ見てないでしょそして相互の礼ていうのは相手の目を見たまま礼するんです相手の目を見たまま違います相手の目を見たまま礼をしますここの2つがまず大きく違うところなんですよね 親善正面紙在の礼は30度です。30度深く礼をします。親善正面紙在の礼は目を伏せます。下を見ます。相手の目ではなく下を見ます。具体的に下と言ったら2メートルから3メートルぐらい、2メートルから3メートル先の床を見るように礼をします。 目は伏せて礼をします。相互の礼は十五度。相互の礼は十五度。浅く礼をします。その時に大事なのは、相手から目を離さないということです。相手から目を離さない。相手の目を見たまま礼をします。よくある間違いで、相手の目を見ることばかり考えると、顎が出てしまいます。顎が出てしまいます。 あくままでで自然に上目目遣いで相手の目を見ます。どちらの例でも大切なのはまず肩の力を抜くということです。肩をストンと力を抜 き, 顎を引きます。顎を引きます。そして首を襟につけるイメージで礼をします。手は体の横のまま前には持ってきません。体の横のまま礼をします。 そして5本の指は揃えます綺麗に揃えます緊張で体が硬くならないようにしましょう落ち着いて礼をしましょう背中が曲がってしまうととてもだらしなく見えてしまいます背中から腰まで一直線になるように礼をしますかかとは軽く揃えてつけるようにしましょう足を開いたまま礼はしませんまだ礼が終わってないのに次の人に行く人がいます レイは必ず顔を上げるところまで、そして移動します。レイのスピードは1。一二三、少し早めの1。一二三ぐらいです。一二三。下げての時は左手でしないを持ちます。しないのつるが下を向くように持ちます。歯が上にいきます。 鶴が上に来ているなら逆さまです竹刀はぎゅっと握り込まずに下げるイメージですドラえもんの手で握ってしまうと竹刀が平行になってしまいますこれは何が悪いかというと例をした時に竹刀の剣先が上がってしまいます上がってしまいます力を抜いて竹刀を持つと例をしても竹刀は動きません 礼をするときは必ず下げ刀の状態で行います竹刀を上越しに取った対刀の状態で礼をするのは大きな間違いです下げ刀と対刀その意味の違いを理解するとこのような間違いはなくなります下げ刀は戦う気がない状態のことです対刀は刀を帯に刺している状態もうやる気満々いつでも切ってやるという状態のことです だからいつでも切れるように親指を唾にかけておくのですですから霊というのは相手への感謝を示すものだからこちらも戦う気がないモード下げ頭の状態でしないといけませんそういう理由から対等の状態やる気満々いつでも来い切ってやるぞという状態で霊をするのはおかしいということになるのです必ず霊は下げ頭の状態 敵適のない状態でレイをして上腰に取ります上腰に取ったらやる気モードになって1、2、3で抜きます今日は立ったままのレイ、立レイのお話でした次のビデオは今度は座ったレイ、座レイやりましょう座ったままのレイのやり方、正しいやり方やりましょう というわけで、例の話ってね、つまんないかもしれないんだけど、非常に大事なことです。みんなが上手になるのに非常に大事なこと。そして、先生はみんなの例、審判の先生もみんなの例必ず見てます。もう例が上手な子、絶対強くなる。そしてやる気があるのがもう一発でわかるから。まあ、一つ一つ最初から見直していきましょう。今日はこんなところで、またいつかお会いできる日をありがとうございました。